外にこの野菜が、食べられる草が入ってるかどうか今日はちょっと外にみんなで散歩に行きます仏のケって聞いたことあるこれがね、仏のケっていうね、植物でーす春の七草でおかゆで食べる仏のケは植物名の仏のケじゃなくてまた別のやつなんだよね違うっす か, んかまさかの違うなん<笑>だ名前が同じで植物は違うじゃんみたいなので春の七草の中では一番、なんかヤバいです 似てるのがいくつかあるけど5、まあ、行って5、まあ、行とも言って母子房のことなんだけど黄色いちっちゃい花が咲くやつでこれこれあのタンポポの仲間でねあの春野野岸っていうんだけどねキク科の同じ仲間なんだけどねこれは結構ね、収穫量が多いからいいよじゃあ一回料理して食べてみようじゃあ戻りましょう